河南町の石塚古本群やけどね。二五分は見当たらない、ね。二五分からい行くか。二五分です。ふげん長三メーター、幅一メーター。 船頭が1 1ーから1 5ー2号本、はい、埋め戻されたのから何もないですね場所はちゃんとねフェーズ囲んであるんだけど、うん、これが2号本ですねだからこっちが3号本 こ 3, こは三本ここを三点五で一点始めた。先頭が一点四メータートル。ちょっと小さいね。フェーズがこんな囲ってあるんだけどね。 偉らなってますからね。うーん、どうでしょうね。これ見ても、看板がなかったら分からんね。ねそしたらね、四五分もありますよね。 こちらがでみんなあんまり変わらん こ, こ, もこと思ってた 石塚古墳でした。2、5分、3、5分、4、5分。はい、じゃあ、金山、ここに行きましょう。せっかくここまで来たんでね、今日は金納町の古墳を回るでございますけどね、何期回れるかね、2時回ったところやから、3時間ぐらいね、暗くなるから ね, ね、急いで回りましょう。